ほじほじ花ほじほじ太郎です<音楽>はいということでねと今回は先ほどアマゾンからピンポーンはいデリバリーヘルスですということでアマゾンから先ほど荷物が届きましてこちら鼻を矯正する器具なんですけれども私あの はい、私、あの、鼻が大きいですよ、鼻が、まあ。鼻の高さ自体はあるんですけど、鼻がこう横に広がってる感じの鼻をしておりまして、前、可愛いことね、二人で飲んでた時があったんですよ。鼻でかくね鼻毛出てねっていう二連コンプ、トントン、トントント ン, トン、最高の達人、フルコンプだんくらいね、鼻毛と鼻のサイズをいじられまして、や<笑>だ<笑>しか言えなかったんですけれども、 まあね、いやべ、どうにかしないといけんと思って、とりあえず、アマゾンで鼻を小さくする強制器具を買おうと思って、買ってレレ、こちらが届いたんですよ。こんな感じ。で、これを鼻につける感じなんだけれども、ちょっとね、さっきお試しでつけてみたんだけど、もう顔が変わるのよ。今ね、こういう顔しとるやん。こういう、ちょっと目が離れとる顔ね。この顔が、どうも、ウエンツエイジです。 誰っていうもう目の距離感がさ一気にここをさ狭めるわけだからもう別人になるやんえね加工しとるみたいな顔になっとるやん今鼻筋がもう高すぎてあらこんな顔わったらかっこいいなっていすげえ一人でベラベラ喋ってるどうもベラベラ三重視ですということでねこれでねとりあえず1週間生活してみてビフォーとアフターでどんくらい変わるのかってちょっとやっていきたいと思いますでねあのー、1日2日3日4日とか分かんなくなると思うのでインスタにね毎日これをつけて何日目何日目ってあげていきたいと思います まあね、実際なんか TikTok とかで見て毎日鼻のマッサージをしてる人みたいなのがいて毎日毎日100日後鼻がもう小さくなって綺麗になってるみたいなのを見たんですけれどもその人はなんかおっきな変化は見られなかったけどよく100日間頑張ったねっていう褒められ方をしてたのでまあとりあえず僕もねこれを1週間やりきったら褒めてくださいっていう感じですね、うん、でまあそもそも鼻が大きい人イコールあそこが大きい人っていうね言われをしているのではいということでこんな感じで。 今後ともどうぞ仲良くくしてくださいあとねもう YouTube さすがにそろそろいっぱいあげないとお金がやばいのでちょっとね頻繁に更新していくと思うのでぜひ、えー、再生回数の方よろしくお願いしますさよでした。また次の動画でお会いしましょうバイバイ